そ, んな感じでやるね、そうです皆さん、えー、どうも皆さんルロニ リ, リュウジですということでですね今回はですねこの立派なごぼうでですね牛追戦していきたいと思います、はい、<笑>リュウジのバズレシピ はい、はい、ということでですねやってきました今回はこのごぼうこのごぼうを使ってですねめめちゃめちゃゃ美味しいね無限唐揚げ<笑>まずごぼうなんですけどこれね洗いごぼうだからあのそんなに、ね、汚れないんですよなんですけどもちょっとねこのまま使っちゃうとちょっと口がちが臭くなるんで<笑>シチュクシャクなるんで洗っていくんですね洗う時のいいアイテムこれねアルミホイルあまあ結構みんな知ってる方もいると思うんですけども クシャクシャして、クシャクシャして、こうやって洗っていくといいんで、これちょっとあの今これ、ね、シンプル洗っていきます。ああ！ああ！ゴってあんまりね、あの皮を落としすぎるとごぼう特有の死の香りがねなくなっちゃうので、あのある程度です。スティック状に5センチぐらい、グングスティック状にあの切っていきます。はい、はい、こんな感じで。 はいえー、スティック状に切りましたはい、えー、こんな感じでね、えー、でちょっとね長かったかもしれないですけどこれを、まあ、大体3等分ぐらいですかね、えー、こんな感じですねこんなこんなこんな感じではいこんな感じでね、えー、全部ねスティック状にしていきましょうこれぐらいの太さ三3等分にしていただいて3等分にしてから3等分にするみたいな感じがいいかなと思います、はい、今思いつきましたね いい感じにね、えー、これねごぼうね大体に100ね 60g ぐらいですねはいこのボウルに開けちゃいます、はい、大さじ2はい大さじ22ですねはい酒を大さじあ小さじ2ですねはいみりん小さじ2入れますそのもと1234振りおろしにんにくあの、ね、大体ねこれね半かけぐらい入れればあの十分です スリスリスリスリとか半かきぐらいスリスリしてねはいでこのニンニクとかねお醤油とかね全部ねこの、えー、とごぼうにねもうギュンギュン吸わせていきますねタレをごぼうに吸わせると同時にですよ僕にもお酒を吸わせていきますあこれが皆さん美味しくなるコツなんですね ごぼうってねそのままだとそんなにあの味がないのでたれを吸わせていくことあのこれが重要になってきますそして僕にも調味料を吸わせていくことによってあ楽しい感じを醸し出していきますね僕に酒を吸わせることによって僕が仕上がって、えー、いくので、えー、食べた時にいい表情をすることができると思います 2三3 0分待つんですねこれね2三3 0分置いてえっ、ー、と、ごぼうにねタレをね吸わせていくんですで で, で2三3 0分の間3回ぐらいねひっくり返してあげてくださいこれをねえー、と、やることによってこのごぼうがねもうね何でうまいにもね美味しくなるんですたまにこうやってね全体混ぜて全体にねこのねタレをね染みさせてくださいね ね, ねじゃあね揚げていきましょうかふじゃね油をひいていきますね、えー、と油はねたい、えー、ね えー、とまあ今回ちょっと揚げ焼きみたいな感じでするだいぶ体 1cm ぐらいちっちゃいフライパンをやった方が油の節約になります片栗ですまあもうほんとねちょっと多め適量あのここにやりましたんで20分ぐらいつけたかなこれね、えー、ちょっとあれして、えー、あれしてこうやって結構あの 厚, 厚めにやっちゃって全然平気ですあどまんべんなくやってくださいで揚げるときにちょっとねはたいてね量が多いからねこれ2回ぐらいに分けてやった方がいいかもしれないですねやっていきます パ, パパパパンとね こんな感じでやるねこの油に浸るぐらいな大きいフライパンだったらもっと入れられますけど今大人の事情飲んでるけど日本酒なんですけどこいつはね日本酒じゃねえなお前は日本酒で収まる器じゃねえよ基本的にごぼうって嫌いなんですよ僕ごぼうの唐揚げに関してはね俺マジでうまいと思いますこれはマジでうまいっす、ね、カリッとさせてくださいそうです皆さんめっちゃうまそうでしょここれこの色 この色になったら引き上げますまあいいやこれね大大なでこんな感じですねひまわりは油しかなくてひまわり油この辺なんかねもうね結構上がってきたサクサクになったごぼうって置いてたとこれで終始中火もう少しえー、っと、えー、味をつけてみます塩です お, 好みの量あのー、お酒のつまみにする方は、まあ、強めに振ってあげた方がえー、っがパウダーのコショウを使います、えー、その方がねこの衣に絡むんでね混ぜていくんですこうやってねついうちにね、えー、っと味付けするとねやっぱり、ね、絡みますんでねこんな感じねこんな感じで川崎マヨを絞って、まあ、ブラックペッパーでいいかなあの七味とかでも美味しいんですけどねブラックペッパー、まあちょっとここに。 振ってですまんまりで無限からに完成ですできましたねいただきたいと思いますいただきます今日は一番のやつであ約束された勝利ですねこれねもう絶対にうまいでしょこれまずはそのまま塩あの塩コショウでね あうまいでしょこれごぼうのね噛み応えサクサク感非常にマッチングしてますねマヨネーズつけていっちゃいますああ神はここにいたのだ今回ね手切りでやったんでごぼうのね細さ結構まちまちなんですよ太いとこもあり細いのもありあのねどっちもうまいっすね つけだれに漬けてたせいか本当にうまみが強いですねビールに合う<笑>一番に合う合う僕ね本当にね自分のレシピが一番酒飲めるんで料理研究家として言っていいか分かんないですけど自分のレシピだとしても人に作ってもらった方がうまいかったりするたまには作ってもらいたいっていうのもあるんでビールに合わせてほしい たまらんぞトップクラスでビールに合うおつまいだと思うこれぜひ皆さん揚げたてをね食べていただければなっていうふうに思います一緒に優勝しましょう